話らしき史が始まりや。はいどうもこんにちはこぶとりじいさんずです僕がオレンジの服に左の大きなこぶがチャームポイントのお気楽で優しいこぶとりじいさんでねわしが緑の服に右の大きなこぶがチャームポイントのイライライ意地悪おこりんぼおじいさんです今日はね名前だけでも覚えていってもらえたらなー思ってますこの間な 巻き割りしてたらこんなことあってんよっこらしょって薪きわるやろほんならなこのこぶがフルスイングで顔にバッチンやほほ う, ほうそれは腹立ったやろそれが全然やなんやこのこぶも可愛いになってきてなお茶目なこぶちゃんって感じやわしもこないだじようなことあったわこまきをバーンと割るやろ ほんならこのわしのこぶもフルスイングで顔にバチンや腹立ってなこぶを叩いたったんやほうほうそれで自分が痛かっただけやったわせや僕この前鬼に会ったんやうそや鬼なんかおったら怖いやんかそれがそうでもないねんて結構いい人らやったで ほな、その話聞かせてもらおうか山に僕一人で山菜採りに行ったわけやほんで疲れてもうて木陰で寝てもうたらばやなんやにぎやかな声やら音楽やら聞こえてきて起きたらすっかり夜になってもうったわほんでなその音のする方を覗いてみたらば 鬼がうさん集まってパーティーしてるやないかこんな面白いことないやろほいで僕も飛び入り参加してダ・パンプの USA を踊らしてもうてカモンベイビーアメリカー言うてなしかし君鬼と一緒に踊ったのもびっくりやけどシャレた踊りできんねんなせやね鬼も僕の踊り気に入ってくれてな 爺さん楽しいから明日もおいでや明日も来るようにってじいさんの左のコブそれまでで扱っとく言うて鬼に取られてもうてコブ取られたんかいかなかったかそれが全然いたなくてなすっきりさっぱりしたもんやそれはラッキーやないかせやばあさんもえらい男前になって言うて喜んでくれてありがたいこっちゃ い、ええ、こと聞いたわしも鬼のところに行ってこの邪魔なコブ取ってもらおうお う, おう鬼たち今日もパーティーやっとるなわしも踊るでってやっぱり鬼は怖いなどないしょどないしょコブ取ってもらうためやキョイドキョイド いた行くーしょぞ。しょうしょじ少し ょ, し ょ, じ, ょ, じ, しょじょうじのにわは全然受けへんかったやないかーいじいさん昨日とちごってめちゃくちゃへたやないかい もう、こんといてこれ返すからなほなコブが2つに増えてもうたやんか。